はい、それでは51問目いきます51好きな作家はえー、作家さんかでも創作したいんだったら作家さん覚えておくべきですえう、ー、んーなんだろうなうんうんー なんだろうわかんないよ、えー、作家さん作家さん好きな作家さん好きな作品じゃダメかな<笑>うーん真田丸とか面白かったから三谷さんかな<笑>えっと52番好きなスポーツは 私、見る線なんですよ、基本。だから、好きなスポーツって言われても、見るものしかないんですけど、えっと、相撲とラグビーと、あと、国際大会の野球と、あと、競馬です。もう、毎日、毎週毎週、誰が出るかな、みたいな感じで、 あと次のこの子どこ走るのかなってすごい楽しみにするのが好きなんですそれで見て「おお頑張って走ったね」ってもう画面上画面の向こうにいるのに「あー よ, よく走ったね」っていうのが好きだったり Twitter でもあー「よく頑張ったね」みたいな感じでするのがなんか好きなんですよね。 生きてる心地がします。だから私的にまあケっぽプとか好きなんですけど、本当に心の底から押せるのは馬なんです。馬しかいない。<笑>えっと嫌いなスポーツはえ走うん、走るのはまあ好きだけどなんかそこまで必死に走りたくないけど。 球技とか、ああ水泳もにダメだな私。<笑>水泳泳げないんですよね私息継ぎができないから泳げないんですよあの息継ぎしないで泳げって言われたら泳ぐの好きなんですけど息継ぎありありだったら嫌いかな。五十四好きな季節は秋かな。冬は寒い。 けど2番目に好きなんですよあの動けるからで春は気候いいし出ると気持ちいいけど花粉症だし夏が一番ダメかな季節の中で暑いし外に出たくないしっていうのがあるからあと火で焼けちゃうしとか<笑>ダメだなもう。 少しは歩けようって話ですよね。えっと55好きな色は青でもね深い青も好きなんですけど一番私のカラーとしてるのは青と緑の中間でなんか白に近い淡い色かな。まだその名前自体を発見 できててないっていっうかまだこれといったものがないので大体いい言うならその色です。16好きな花はうーん何だろうバラかなあんまあ、花好きな花もないけど。 えっと57「好きな動物は馬」<笑>あでも他にもあの一緒に暮らしてもいいっていうのが馬とヤギ羊ロバー仮面かなその辺りです。58「自分は何の動物に似ていると言われている?えー」。 なんか動物 に, に, に塗っているとか言われたことないんですけど犬かななんか気許した人には人懐っこいかなだから59何フェチあーこれはね結構ね大変ですよえっと匂匂いいいででまず好き嫌い判断すするんですよ匂いあと声のトーンなんか声フェチ うるさいなって人にはそれなりの態度取りますしあこの人とならいいっていうのもありますしあと腕の筋肉筋肉肉フェチかなあーこの人の筋肉ちゃんとしてるとかあこの人あ全体的になんか筋肉あるけどなんかスマートでなんかコスパがいいみたいなのとか。 私思ったんですよ筋肉って大きさじゃないと思うなんか思ったなんかあんま大きすぎても場所取るだけじゃないですかだからある程度なんか筋肉あるけど細いみたいな私自体なんか最近のフィットネスブームの傾向からしてそうなんじゃないかなとは思います 好きな人には甘えたい甘えられたい時と場合によるかなんかうーん瞬時にうーん勝手に私気持ち切り替えちゃうからどっちでもないか冷める瞬間は うん、好きだったらためないもんなんじゃないですか<笑>分かんないけど62「聞き上手」「上手」「話し上手」「聞き上手」でも話したい時もあるあんまり喋んないから私自体だから聞き上手に思われるかもしんないけどは本当は話したいでも話したら下手なんですよだから聞き上手だな えっと、ストレスを感じる瞬間はえー、なんか違うなって思う話をずっと聞かされることかな最近だとなんかこれ違うあれ違うって思ってても「あはいはいはい」みたいな感じで受け身になっちゃうからそういうので時間取っちゃうんですねいけないことだ多分えっとストレス発散方法は3分 かなそれしかないですよだって物の当たるってあんまり良くないじゃないですかだから散歩して音楽聴きながらみたいなかな65「モットー」はできるだけ良質なものを「<笑>かな座右の銘」は自分のこ自分のフィーリングで考えるとか「もっとも座右の目 の目ももこれといいったものがないんですよでもあまりね年々思うようになっちゃってあんま第三者が言ったことは私の場合はすごく当てもはまらないと感じることがあるんですよ。だから 自分のことは自分で感じたものに突き進むかな自分のことは自分でしか分かんないっていうのが今の現状です人生で一番楽しかったこと人生で一番楽しかったことかな何だろうなんかすごく忘れちゃうんですよね日記とか書き留めないと。 うーんなんかあまり自分に満足できてないんですよねだからあんま楽しかったことってないかな68人生で一番幸せだったことはうーんあんまりないかな69人生で一番つらかったことはえー、もう何回ももう 何, 何度も挫折してますから私。 70番目人生で一番悲しかったことはいやう毎日悲しいですよ毎日悲しいからえっと71番後悔していることはあるえー、いや後悔しててもできなかったことが山ほどあるからしょうがないっていうのが多いかな72対して大切にしているものは うん幼少期に教育された自分ではいらないって思ったことを大切にしているかななんかガラクタでも制作創作でもそうなんですけどガラクタでも何か役に立つみたいなものはが。 あるんじゃないかなって思って 1% でもだからそれを大切にしているだけです自分は S と M どっちうーん嫌いな人とか初対面とかそうでもない興味のない人には S だけど好きな人には M かな意味わかんないですよね<笑>私もわかんない でもそういうパターンってないありますかあるんじゃないですか共感してくれる方はいらっしゃいますか<笑>と好きな人に依存する、依存されたい。恋愛に依存とか執着とかあっちゃいけないと思います。ちゃんと自立した人、まず自立した人でありたいです、私は。75、束縛されたいしたい <笑>いやそれもな74番の「好きな人に依存する依存されたい」と同じです依存も束縛もされたくないししたくないです76恋人に求めることは特にないですその人はありのままなので別にこれ以上進歩しろとかまず大人に言っても無理難しいと思うのでお互い 補えるところを補うみたいな風がいいと思います。七十八トラウマは。いや、もうたくさんありますよ。もう。もう。最近の。トラウマになりかけてるっていうか、かもうトラウマになってることといえば。もう医療ドラマの。吐血とかなんですよ。ああ、食べ だ, だ私、血がダメだった。もう。目の前で。怪我して血流してる人。わあー。 ってなっちゃうからもうそれだけでもうダメ。と、79、くせ毛とかもくせ毛ですよ。80、今欲しいものはえっと、すごいおこがましいんですけど、あの、いっぱいあるので、あの、私の、あの、応援してくださる方のがいらっしゃれば、 私のあのー、支援してほしいものを集めたページがございますのでぜひそちらの方をご覧くださいあのいっぱい本当にいっぱいありますからあのいいよっていう方はよろしくお願いしますそうでないという方はコメントをいただけると励みになりますお願いします<笑>という宣伝でした えっと、81「将来の夢は?うん」海外で活躍する芸術家かなでも何か自分で生きられる支えとなるものがいくつかないとなかなかそれは難しいので今はひたすら作っていくたり勉強したりしていくだけです。 えっと五感の中で何が自信ある、えー、五感って味覚とかうん感覚でしょ第六感<笑>じゃないです視四角とかえな、ー、んだろうなうん味覚かな結構私 うん、そっちの方が一番鋭いかな結構敏感なんですよねなんか食感もそうだしなんか食べ物とかに敏感なんですよねなんかこれご飯が柔らかいとか硬いとかっていうのが若干かなみんな皆さんそうか分かんないんですけど83番「黒歴史は」は いや、えー、あでもあったとしてもあんまり黒歴史と思ってないんですよねなんかそうだね5年以上前に書いたなんか芸能人に憧れて書いたブログとかでもそれも私の記録っていうか日記公開の日記なのであまり恥ずかしく こともなないのかなもしかして今恥ずかしいかもしれないですけど見たらだけどあんまりそこまで思ってないですまあ別にこれがこの人のだって特定されても「あそうですね」としか言いようが<笑>ないかな「この時の私ですね」みたいなふうに思うしか思うかもしれないとしか思わないかもしれません84番「料理はできるできますよ?」 85朝強い弱い目覚まし時計があれば強い<笑>でも規則正しい時間に起きて寝てるので基本的にだから多分大丈夫かな強い方かなえっと86カラオケの8番お箱は<笑>純粋やだ8番っていいですよお箱お箱はえー、お箱さっき言ったシンクロゲイザーとか アニソンを結構歌うからカラオケでだからそれは歌うかなえ87今行きたい場所は競馬場あーもう皐月賞ね行きたい行きたいよーって思うんですよあと「天皇賞春」とかいや混む混みますよねだけど行ってみたい私は88行ってみたい国はあのね 私、競馬とラグビーがないと、渡航したくないので、基本。だから、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アイルランド、フランスあたりです。89、自分だけのマイルールってある。あもう、ルールなんていっぱいですよ、私なんて。もうね、レースがある日は外に出たくないです。 えっと、9時になったら<笑>グリーンチャンネルをつけて今日のババばばとかあのキャスターの人たちの冒頭の話とか出走取り消しとか機種変更とかないかなって確認しないとまず外に入れない<笑>最近は。それで第一レースな誰が走るかなみたいなふうに確認してから。 出るかかななんか盛り上がってるっていうか g 1とかそういうあと好きなジョッキーが来日したっていう時とかは確認するかな、あのー、もうレース全体ここにいるんだみたいな感じで こ, あこの人は こ, れでここに出るから見よっかなみたいなのとかあったりもします。 90人混みは平気あなんかだめですね最近は。なんかみ人声人の声が苦手なので耳栓とかヘッドフォンとかイヤホンとかして潜り込むんだったらいいんですけどちょっと密集してたりああと電車の混雑とかも苦手だな競馬場行くのはそれを通らないといけないだろうからちょっと大変だような気もしますけどちょっと。 行きたい休み土日だし、開催を。土日祝日だから行きたいです。91、今年、今年中にしたいことはいや、もう、そりゃいっぱいですよ、もう。ブログでも散々書いたんですけど、とりあえず、The First s i n g はリリースされるので、とりあえず、そっちの方、作業はかほぼほぼ完了して、それで、えー、っと、 なんだえー、っと、そうだな、小説です。まだ完結してない作品、もう永遠に終わんないんじゃないかっていう作品があるので、そっちをそそ書いてたり、あと、賞に送る送りたいなって思って書いてる小説が一作終わってないし、 3作になってから送りたいなとは思うのでそれまで頑張ってコツコツ書きたいしあとなんかパソコンと接続がよくならないのがあるあのペンタブ液タブがあるのでそれ調子よくなったら絵描いていろいろ。 動画にアップししたいし動画とかインスタとかピクシブの方にもアップしたいなとは思っています。<笑>えっと、92、今までしたことある習い事はなんか塾い行ったりとか知ったかな知ったし、あとピアノも、んっと、どのくらいやったっけな ?10 年近くはやったかな でも全然弾けないですなのに今音楽作ってるから<笑>よくやってるなって思いつつ最初から勉強し直してるかななんかコード進行とかの勉強はしてますえー、っとうんああと水泳やってました<笑>全然泳げないのに水泳ちょっとしかやらなかったんですよちょっとしか。 ね、かじった程度93尊敬している人は尊敬してる人誰かうんなんかあまり尊敬してる人っていうのがこれと言ってないんですよね残念ながら私うん<笑>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 徳を積むのはいいことですから掃除するなりゴミ拾いするなりしてそういうのは貯めていけるんだったら貯めていきたいです無人島に行くなら誰を連れて行く分かんないよ軍の人軍の関係者その人たち多分 サ, サバイバル力とか半端なさそうだから悩み事を聞いてくれて そうな人周りにいるいるかなまあいるっちゃいるか今は十七今辛くない辛い時もあるけどそれが人生だし<笑>えっと98今人生楽しいもの作ってる時はだけは楽しいあーあと競馬見てる時アニメ見てる時かな99もしも 行けるなら未来過去どっちも行きたくない<笑>えっと100最後に大切な人に送る言葉、えー、大切な人ファン見てくださってる方々ファンの方なんか長い動画になりましたが最後までありがとうございましたちょっと100じゃないですけど<笑>これで私の。 ことがお分かりいただけたら幸いですえ皆さんありがとうございましたまた新しいコンテンツアップできるように頑張りますありがとうございました